すらぬきこんにちはレルですご無沙汰してます長んですそういえばすごい久しちぶりだよね僕らネルがすごく悪いからねたまにしか動けないよだよねレルはゆずいあの世じゃないってことだねおなくがってるネ なのに か, かな知ってみよう数学の準備に関するリーいろいプロジェクト第1作がリリースされたり、つまり、令和の記念日です。へぇ今年で50年なんだってさ。結構、年がってだね。僕らを何か応援してあげなきゃね。 はンがいくつかあるよのうようなボビーケース それじゃあ、レイ君には、売りーゴやってもらううかな。はい。シューラービーを、そのままシーン。レイゴム、公式クリアファイル、おつまみ。おー、クリアファイルだ。宝ラ売らすのス。ます。ドつ目は、40年記念の時に、シンクルさんがかうのです。つまらわせがね、こない。 じゃならずでもこんかわいいでもだれにかきいもかあるでし えー、お、シールも出すんだこれもこんな感じになってます物ミラいなものばかりなんだねこれなら、歌を使ってるものにとってはあまり難しくないそうね一部、のデザインは手指上で並行されてるけどあまり気にしないでね大人の授業だねこのシール でよいでるだけにはどうかよろしく願いしますそれじゃあ やめてとるもの制作費が足りなかったんだってあそれじゃあ、急なリアそのー公式ナインスラーク、こ、ま、すらなかったまだなんか、隠れが多くてダメなんだってさ、へー。ちなみに、こんな感じのスラープになるみたいです。す あっ サウルフラック CD! フォーディングなりでかいオーディングオーディ決定ですディング 次となるもう一枚の CD を発売する予定らしいです。ええほうれんを結構うち、ボールがこの CD に収録され、ボールボールがボール一の CD に収録されます。なんで、そんなめんがくさいことしたのさて、なんででしょうみやと、よはい。はい、ネック。ようがうがなぎらない。 正確に言うとダウンロードなせっかくなら CD をさりながら仕送る CD を有量的に行くようになりそうらしいです2枚見ってわけじなくて2枚で全然入れるんだねちなみにオーディをゲッだけじゃなくてこの CD を誰にすっか新曲や個性曲をいくつか収録するらしいよああ、それは怪しいねあとちょっとしたストーリー じつ実はそのグローリーはねえふんはきをすんなわけさばかれてるんだよねえ、ね、だってだってそれではそろそろかなみんなとってるあれのきょうはじゅわいあってよそのま あ, りませんあれーおかしいよ。レンゲムシリーズ新作のレンゲンカフェの情報がないよ。それについて、制作所チークルさんからビデオメガ ー, ーが届いてるよ。今の日 VHS ですが、なんでもレンゲンカフェの紹介映像らしいよ。あ、なんだ、あるじゃん。それじゃあ、さっそく見てみようか。 こんにちははじめまして、えー、レーンプロジェクトの製作者のジンクスと申します。英語でも言った方がいいかな。Hello everyone! I'm Jinx. I'm a creator of レーンプロジェクト .Yay! こ<笑>れ以上やると英語できないのバレちゃいそうなんでこの辺でやめときます、えー、今回は現在制作中のゲーム「レーンカフェ」のカフェ画面を、えー、制作途中ですが紹介してみたいと思いますさてそれじゃあ早速紹介に入りましょう今見えてる画面が、えー、カフェ画面なんですがここに突っ立ってる3人、えー、これが店員さんですここね触ってみると簡単なステータス画面が見れます まあまだ制作途中なんで一部のステータスしか見れませんがおそしてこっちの机の方を見てみると誰かが勝手に座ってますねこれが、えー、お客様ですお客様は植えてます美味しい食べ物を消耗してますあんまり待たせるとアレなんで飯をお見舞いしてやりましょうこっちの端っこの方に置いてあるのがカフェの三重市です左から流し台い膳台、はい 台所となってますそれでは店員さんを選択した状態で台所をタップするとこのように料理メニューが開かれますここにいくつか料理が並んでいるのでこの中から作る料理を選択しますうんまあ今はこれしかないですが今後ももっとたくさん料理を追加していく予定ですえー、それじゃ今回は先日ハロウィンでしたしこれでも作りますか ハロウィンケーキ、うん、なんかここに書いてありますけど気にしないで作りましょう調理数は200個で、えー、調理時間300秒5分かかりますねそれでは調理開始すると店員さんがテクテクテクってこんな感じに歩いていきますジューってねこんな感じで調理が始まります完成まで5分かかるので ままあ、ゆったり待ちましょう。いやーのんびりしてますねーこんな感じで BGM ものんびりしたのを作ってみたので時間がゆーっくり進んでいく雰囲気の中でまあみなさんにはまったりと旅共感していただけた料理ができました それじゃあ、店員を選択した状態で料理を回収しましょうはいはい歩いて歩いて、えー、回収するとはい、全台に料理が置かれますするとなんと全自動で店員さんが料理を運び始めますそして全自動で店員さんが机に料理を置きその後、全自動でお客様が料理を食べ始めます素手でモリモリいってますで 全自動でお客様が料理を食べ終えると全自動で店員さんが残った空を回収し空の全自動で店員さんが空を流し台に運びますこんな感じで全自動カフェ運営ゲームとなってます基本的には放置しながらのんびりと眺めるなり他に何か作業とかするなりしつつのプレイになると思います ゲームを閉じてる間でもある程度自動で運営される機能にはしたいと思ってますあ流し台にお皿が溜まってますねこれはお皿洗いの指示をしときましょうテックテックテックテ ク, テ ク, テクと向かってますお皿洗いも大変ですからね時間もかかりますしせっかくなんでまたこの間に料理を作っておきましょうかねうーん次はじゃあこれでいいですかねかき氷。 いや料理開始ちなみに、えー、料理の残り時間は台所をタップするとこのように分かるようになってますこんな感じで役割分担しつつカフェを運営していくことになると思います店員さんにはさまざまなステータスがありまして、えー、それぞれ得て増えてみたいなものがありますうまく分業して機材適当に店員を割り当てるようにすると効率的に運営できると思いますさて次はレイアウトについて説明しますね さっきから見えてますすけど左上にレイアウトボタンがありますねまねだ制作途中なんで四角い枠に文字だけどまあなんとも味気のないボタンですがこのボタンを押すとレイアウトメニューが開きますこの画面で机や台所などの移動や設置ができるようになりますこんな風にねディーン机 を椅子は机のある方向に向けましょうねこんな感じで、えー、机と椅子は設置できます配膳台や流し台とかも自由に設置できます床も自由にこんなふうにレイアウトできますポットねポットこれは畳ですかね 壁もこんな感じで窓なんかねつけてみたりねッッつってねこんなにねおの内装は自由にレイアウトすることができますちなみに背景はこんな感じになってますなんかみの建物なんかが見えますね こっちの方にはロールロみたいなものもありますね背景や BGM はいろんなパターンの中から選択できるようにしようかなって思ってます店の大きさも今はこれぐらいですけれどもプレイしていくうちに徐々に大きくなっていきますこの背景を見てればどれぐらい大きくなるか予想できるかもしれませんね えー、このカフェ画面ではお金集め経験値稼ぎ、えー、その他にも色々と目的がありますしまだまだ色々と機能があるんですけど全て説明するとなると長くなりそうですしまだ制作途中な部分もあるのでまた今度にでも紹介させていただきますねそれでは最後となりましたが皆さんには一つお詫びをさせていただきますえっ、ー、とこんな感じで色々と作っていくうちにですねどんどんと作業量が増えていきまして スマホで動かすということもあって c p u 負荷とかメモリーやアプリサイズなどできる限り抑えるようにしたのですがその作業がとても時間がかかりましてまあその苦労もあって現在はだいぶ動作も軽くなったんですが ないない環境での初めてのアプリ開発ということもあって、随分と時間がかかってしまいました。本来なら今年中にベータ版を公開しようと思ってたんですが、どうも、それは無理っぽいです。ごめんなさい、えー。皆様には大変長らくお待たせさせて、本当に申し訳ありません。その分、クオリティアップを目指していくつもりなので、どうかご了承ください。いやー、まだまだやることもたくさんありましてね。家具や内装の絵とか、 えー、エフェクトとか、えー、音楽とかも使わなくちゃならないし、キャラクターもどんどん作らなくちゃならないのですが、そのキャラクターも骨格から作り直そうかなと思ってまして、その後アニメーションも作り直しになるし、それに付随してプログラミングも調整し直して、はぁ、あ、こうな、ね、りたい。さて、それじゃあ僕からの紹介は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。まったね いろいろ、言いたいことがあるんだけどさ。ひろすだけ言っていいいつの行動じゃ。おはなさま、誰にはやくないそこさて、今回の動画はお分けのお時間ですね。後回は、たくさんしてて、つらいだよ。えいくの、たららく動画を、いずれ、ね、続きをやらなきゃね。けど、ゲーム時間はまだできてないじゃん。うん レイルールたちがお手伝いできればいいんだけどね。まあ、忘れたわけではないので、みなさん、気なくにお待ちください。レイルールもご賢儀で笑えることだし、レイルールたちももっと活動を多くしていたいね。そうだね。みなさん、この音をよろしくお願 い, いたします。それじゃあ、ま、た次の動画まで。またね。 きんこなっていいの